何、はい、だろうな何だろうな何か涼んてるな何<笑>か痛くないほういう人何<笑>かいいねこれはこれで見慣れてくるし悪くないなはいじゃあ次はですねどれだけ私のことをみんな見てくれてるかなええどういうことがよくやる癖えー、えー。 めっちゃ悩んでます。この二人めっちゃ悩んでます。お願いします。クミチェルのことあんま見てないもんな。えあるえお客さんわかります、えー？お客さんのみたいね。後でちょっと。えー、私ちなみにアリスはそんなに普通じゃない感じ。結構動かす じ, じゃない感じ。だけど二、うん、人はどう思ってるんでしょうかね。 じゃあ準備いいですか？練習してる。俺もすごく難しいと思 う, う、ね。いや芸人並みにむずいね。あらかじめもうちょっと左行ってもらっていいですか？はい、じゃそれではクミチェルが夜よくやる癖。夜。夜, 夜, 夜, 夜, <笑>夜のクミチル知らないんだけでわかる。<笑>夜のクミチル。夜じゃなくてオールタイムで大丈夫です。わ<笑>かりました。はいそれではクミチェルがよくやる癖まで三二一ドン。え？え？え？<笑> これじゃあちょっとおまけしていいじ同じだったらいいんじゃない スルー<笑>分かるスルーかしてはい、い。出ててくださわちょっと待って、えーっとね、あ分かったっ。<笑><笑> <音楽>分かった。いけるよ。大丈夫。で頑張ろすごーいと、ま、いうことでこの対決負けたのはめぐユナチ。